皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずゆかりでお届けしています。2022年11月22日、魔法の迷宮フィーバー3日目です。今日はドンモグーラのカードがもらえました。フィーバーも発動しまして、峰屋さんがやってきました。ティア銃が更新されたということで、久々に乗り込むことにしました。というか、ティア銃がいっぱいあって、よく分かりませんね。 適当に選んでみましたが、どうやらここではないようです。そんなわけで、冒険者の広場に記されているマイタウン ID を直接入力するのが一番安全だという知見を得ました。今回の目玉は、アズラン宿屋の家キットということで、地下の温泉がどんな感じになっているのかを確かめてきました。みんな好き勝手に家具を移動できる設定になっていたので、全体像がよくわかりません。ただ、この広い湯船はとてもいいなと思いました。 この湯船は建物に付属しているものではなく単なる家具なのでこんな風に動かせます。そんなエルトナの家具2ワグセットですが今なら d q 1 0ショップで4180円です。安すぎたかもというわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。